さん何をいきなりどうして制服着てるんですか制服を愛し制服に愛されたカノカリキャラはこのしのルカただ一人なんです克也君だけじゃなく制服キャラまで独り占めする気ラなんてあれは俺のリクエストでそんなに制服が好きなら最初から私は選んでおけばいいんですまあ勝手に言ってなさいさて次回のカノカリはキスト彼女私だって本当は独り占めしたいのに